カレーセッションプランナー写真、映像、作家の様子様子ですカレーセッションンプランナーっていう言葉についてなんですけどなんか名乗る時にカレーセッションプランナーと思いついた後にプ ラ, ンナーなのプランナーで本当にいいのかなと思って3つ あ, のあれがあったんですよ、えー、っと候補があってカレーセッションプランナーかカレーセッションコーディネーターかカレーセッションキュレーターの 3つの候補があったんですけど、まあ、その中で圧倒的にうさんくさかったのがプランナーだったんですよ。<笑>なんかう疑われる余地があるっていうか、まあ、それはなんか興味持ってもらえる余白があるのかなみたいな風にちょっと思ってカレーセッションプランナーって思ってるんですけど一番重要な部分は実はカレーでもセッションでもなくて多分あまあセッションなんですけどその次大事なのはカレーじゃなくてプランナーなんですよ。まあ、でも割と石田さん からの影響あって、んっマジはい、なんかまあ石田さん個人じゃなくて石田さんがなんか今まで通ってきたものの中でこう例えば BABF でもすごい影響を受けたしまあええまあ山頂屋は行ってないけどうんシブハウスとかはまあまさにシブハウス自体にこうなんかいろいろ 勉強自分はそうこの間覚えてるかわかんないんですけど夢際最初に行ったぐらいの時期にインドネシアのなんか勉強の報告会みたいな覚えて覚えてるありましたよなんかグッドスクールっていうその作家が家作るところから始まってなんかもう村みたいになってみんながそれぞれ、まあ、何かプロジェクトをするために一つの部屋を借りてやってるみたいなそれはなんかインドネシアのすごい タムロみたいな。日本語に訳すとタムロみたい な, なんか一度集まって話してみるところから、まあ、物語が始まるみたいな精神を大事にしてるみたいな聞いた時にすでになんかカレーセッションって言葉は頭にあったんですけどそのなんかもうちょっと解像度を上げた内容がこう見えて自分の中でこうまあまずなんか見るところから 見てその場で自分がこうそこにいることをまあ俯瞰してできるような環境を作ることから始めた方がみた い, ないい方ねみたいな意味でセッションプランナーって長くなったんですけどそういう意味があってカレーっていうのは特に意味がなくてセッションプランナーって看板にネオンをつけたみたい な, なんかキャッチーに光らせたんだけでカレーってカレー好きだしみんな 好きだしでもカレー好きじゃなかったら好きじゃない人はあんまりいないからカレー好きじゃない人ってちょっと面白いなって思うんですよだからカレー好きじゃない人に対してカレー好きじゃない子話を で, できるし、まあ、カレーセッションプランナーって言葉になりましたねそれでなるほど、はい、カレーはまあカレーはカレー好きなんですけどはいわかるよわかる一体なんかお飾りでもあるしはいはいはいセッションの象徴みたいなもので もうです、ね、まさになんかいろんな部分でその料理作る過程とか食べる時もまあセッションだなって思いますねいろんな具材とかスパイスを調合してみたいなところも含めて大本としてはセッションを作っていきたいそうですね、まあ、セッションいろんな形でこう広げていきたいなみたいななんかん や, やっぱり一つのなんか それって別に本当は誰かがなんかカレーセッションとかパムロとかそういう言葉に言い換えなくてもやっていけてるものっていうかそもそもなんかそういう気持ちがベースにみんなあってそれに救われて生きてきてると思うんですよなんかでもそれってこう図にしたりサインにしたり言葉にしたりってことをまあする機会がないだけというか だから、なんか、そういう機会がないおかげで、まあ、自然にできてるのかもしれないけど、そういうの苦手な人が。でも、その、なんだろう、忘れがちというか、なんか、まあ、もうちょっとこう、お互いのことを知ろうみたいな意識を持つきっかけとして、まあ、カレーセッションって言葉を、なんかこう、人に言っていくことによって、 少しでも、まあ、今こういう話をしてるように、うん、なんか、まあ、そういうことを考える一瞬のきっかけ一瞬でいいんですけどになればいいなみたいなのがありますだからまあ僕が直接こうセッションを生むというよりは回セッションプランナーって名乗ることの方が重要かもしれないですね具体的にはまあイベントやったこともあるんですけど そうですね。一応プランナーなんで、具体的にはこう、そこに誰がいて、どういう流れでその会が進むかみたいな、いわゆるそのイベント全体のお品書きを決めてで、まあ、それをプランニングするっていう意味でプランナーなんですけど、なんでまあ、イベントプランナーなんですよ、実はあの。その具体的な仕事だけ切り取ってみると だから、まあ、大体はイベントプランナーなんですけどもうちょっとこう長い目で見れば、まあ、全体の活動としてはこうほにもまあアーカイブに残したりそれを、まあ、残さなくてもいいんですけど残してまあ映像の作品にしてもいいし、まあ、それはなんかあまり形づけるの難しいし、まあ、自由にやっていけたらいいなっていうふうに思ってるんで。 一番こうやんなきゃいけないのはイベントですかね。条件って何かな条件は一応なんか僕がその一人でカレーセッションのイベントを準備しているときにワクワクしすぎてなんかカレーセッションについて一人でこう自問自答みたいなことをシャワー見ながらしているときにカレーセッションルールはって自分の中で聞いてで、カレーセッションのルールは。 ルルールを作らないことみたいなふうに思った時があって一応なんかあいいこと思ったなと思ってメモとかしたんですけどでも割とそれはまあそうなのかなってそのゆっくり冷静になって考えても思っててこのただでさえカレーセッションプランナーって言葉も言語に置き換えちゃってる時点で結構責任があると思っててなんかまあ紛らわしいんですよ言語って道具がそのまあ看板その記号みたいなものなんで それで説明しきれるものの方がずっと少なくてだからなんかそれを忘れないことみたいなそのまあ自分の知ってる言語が全てじゃないことを忘れないことみたいなのはもしかしたら最低条 件, 条件かもしれないなと思います今持ってるカレーセッションが成立する条件と は, 件とは<笑> あ, あそうですねカレーセッション成立する条件は まあ、でも僕は結構自分でカレーセッションってあの言ってこうつぶやく時とかツイートする時とか意外と一人で食べる時のこと多くてそれは多分ツイートする時に多いのは多分一人で食べてるからセッションしたくて共有してるっていう意味でも多分カレーセッションっていう嘘じゃないなと思ってつぶやいてるんですけどでもなんか誰かが作ってくれた 食材とか使ってる時点でが、まあ、ちそれを、なんか僕はセッションだと思うんですけど、別になんか食材を売ってるものとして商品として買って、そういう意識はない人だったらそれはカレーセッションじゃないかもしれないんですけど、なんか、まあ、誰かの存在を、まあ、感じたらもうセッションじゃないですかね<笑>って思います。 ありがとうございま す, あいす<笑>じゃあそこからこう自分のやっているこう写真写真活動ってなんか、はいはい、どう関わってくるあるいは関わってこない関わりますねすごくあ肩書きで言うとカレーセッションと写真映像って言ってるからなんかその2つを作品としてこう持ってるのかなみたいなふうに思えるかもしれないけどでも まあ、割と ど, どっちもだけど、まあ、生活のとか、まあ、自分の知識のすべてがまあ反映されていく中で、まあ、別に写真は特別カレーセッションの影響を強く受けてるわけじゃないしカレーセッションは別に写真映像やってたからっていうところは強くはないんですけどでもやっぱりそうですね まあ、写真も割とセッション的な感覚でやってるとは思います。なんか、うん、誰かの気配とかの方が、そうですね。なんかこう、気配のないものを撮るときは多分それは逆、なんだろう。ふざけてるっていうか、なんか、難しいですけど、 まあ、冗談みたいなことでこう気配がないものを通ることあるかもしれないけどあからさまにこう気配を探してるっていうことが前提として誰か人間を探してるのに人間がいないっていうことがそのバックのストーリーにない限り多分人間がいない写真とか撮らなくてっていう意味では、まあ、結構自分がいる時点で自分以外の人間のことを常に考える癖みたいな多分生活の中でもあって。 そういう意味ではちょっとセッションと近いものがあるかもしれないですね。展示するんですよ。来月の中旬に。それに向けて、まあ、具体的にこう生活っていうテーマがあったんですよ。でまあなんか逆にそれ以外縛りがないからあんまりテーマとか気にせずに撮っていく中で、まあ、面白いものが撮れたらそれを。 自分のこう見せたい写真として展示しようぐらいのラフな気持ちでいたんですけど、まあ、だからこう写真を撮ろう撮ってカメラをなるべく持とうとか面白いものをめっちゃ探そう絵を探していこうみたいな感動する景色捕まえに行こうみたいな気合いはあったんでここ数ヶ月はただ見たことないものを撮ろうっていう意識があって同じ景色見たとしても写真にする時に見たことがない 形にしたいなって思ってて思ますそれは常にで意外と成功してて撮るたびに自分が今まで撮ったことない写真それは他の人の作品にこうなんだろう影響を受けたりもするんですけどそれはどうでもよくて自分が撮ったことない写真を撮り続けることが大事かもしれないですここからここまでがこの作品ですみたいな作り方をすることって過去にあったりしたででもそれで言うと 僕なんで写真やってるのかって考えた時にもち、まあ、ろんなもしいろんな理由あるんですけどかなり大部分が写真を選ぶ作業それが展示とか写真集とかでセレクトの作業必ずあるじゃないですかまた構成それが楽しいからやってるぐらいのがあってだから全人の写真で多分それやってもすごい楽しいんですけど、まあ、自分のでやった方が もちろん楽しいから、素材を作ってるみたいなのがあって、だからかっこいいもの見たいし、それをこうキュレーションしたいからみたいな、割と撮った後のことを考えながら撮ってて、だから、こっからここまでがこういう物語ですって、それ大体嘘なんですけど、映画みたいに、素材から撮る映画みたいなニュアンスで作ることは多くて、それしかないぐらいで、だから、 った後はもう生活からどんどん離れていくというか SF になっていきます写真で言うと、うん、でもまあこれ別になんか使ってほしいから言うとかではなくて<笑>思いついたので言うと、うんうん、割となんか僕石田さんのこと師匠って勝手に言ってるじゃないですか、うんうん、いやそれはなんかあ割とあのどうかとは思いますけど冷静に考えたら<笑><笑><笑>師匠であることじゃなくて勝手に言う部分で 勝手に言う部分がどうかとは思うんですけどなんかまあ冗談でもあるんですよ、うん、あのその師匠って、まあ、弟子だって言われてないのに、うん、勝手に師匠って言うっていう、まあ、ジ, ョジョークでもあるしまあでも一番こう言ってなんでそ言いたいかといえば、まあ、石田さんの写真が好きだからとあるんですけどなんか結構 まず人としてすごい尊敬してるヒーローみたいなあ師匠じゃなくてもうちょっとあの本当のこと言うとヒーローなんですけど<笑><笑><笑>なんかまあ救世主ってすい日本語にすると<笑>知らないまあものを教えてくれるみたいなヒーローってそうじゃないですか知らない価値観とか考え方とか教えてくれたり世界を与えてくれるみたいな<笑>まあそれはもう紛れもなくヒーローで。 でもこう写真やってるっていう、まあ、写真家ってもし僕と石田さんのことを肩書きつける場合は、写真家って共通点があるから、漫画、まあ、その上でまで知っていたら面白いかなっていうのもあるし、あとこう、写真以外の部分ですごい多分、実際に写真が影響を受けてて、 石田さんの写真から僕の写真に営業を受けてることは多分 全, 全然ないわけじゃないけど、まあ、そんなにないんですよ直接的なものは、うん、でも石田さんの、まあ、なんか人柄僕が知ってるだから石田さんともう大学生時代からずっと隣にいてこんな1年に何回か会って遊ぶみたい な, なんかこう世代としてもっとなんか石田さん自身のよりもっと広い世代とか 土地とか時代の情報、前の知識が予備知識ある中で石田さんのことを深く知ってる人とは違う僕からの石田さんの、まあ、動きみたいなのはもうちょっとおまさにそのキャラアメコミのキャラクターみたいな次<笑>元なんですよ<笑>そうなんやでも僕ミスター・ビーンからめっちゃユーモア の, あの多分影響を受けてて、うん、なんかそれと同じニュアンスで 作家性みたいなものも自分の中の定義では石田さんからの影響はすごい大きくてスタンスっていうんですか態度態度です態度、うん、アティテューでアティテューですアティテューでねあアティテュー態度ですね態度が多分影響を受けてますねその作品自体じゃなくてはいはいはいはいそれは後から気づきました僕が「弟子です弟子です」ってなんか龍三さんの前で、うん「僕石田さんの弟子なんですよ」って へらへらしなながら言った後になんか実際に影響を受けてる部分があるとしたらそこだなってめっちゃ思いましたそれは写真にも反映されてます態度としてはなんか例えば作品を発表する態度はどうか分かんないけどでもそうですね作品の中身街見るんですよ僕街の、うんま、動きというかそれこそあのー、そうですね写真でも彼氏のないいとえば、まあ 佐藤海さんっていう女性の写真家のお友達が最近できましてまあ僕がこう個人的に東京のまあ東京生まれ東京育ちなんで東京のわりと近いところから自分の知らない町のことを知ろうと思ってでこう興味持った町墨田区とか荒川区にすごい面白そうな町がいっぱいあるって気づいてそれでこうなんとなく調べ物をしていく中で。 その名前だけ知ってた佐藤海さんって人が「墨田区の陣を作ってます」って言ってて「墨田区の陣って何?」みたいな思ったんですよ。で聞いたらもう「墨田区の陣って聞いて一番こうだったら面白いなって思ってたような方向にどんどん持っていっててその人たちが。それはもうなんかちゃんとこう今まであの発見された歴史とか うん政治的なはっきりしてることじゃなくて一番はっきりしてないところから魅力を探っていくみたいななんか本当に行きたいお店に行って行きたいやりたいことをしてっていうことをやっていってその点と点が全部線になった結果本閉じちゃったみたいな陣出来上がっちゃったみたいなノリだったからすごい嬉しくてそれを住みたくてやってるっていうことはもう僕が向かってる先はあそこじゃんと思って。 もうその人たちにアタックして仲良くなったんですけどその流れでまあ結構街を取材するみたいなって 一, 一緒にそのお二人やってるんですけど二人の手伝いをしてたんですよちょっとだけ。そしたらこういろいろと、まあ、街見る機会増えていって墨田区を飛び出して他の場所を見てたりしてたんですけど。 なんか、まあ、僕視点で言うと全然これはオフィシャルなあの文章ではないんですけど、まあ、佐藤海さん他にもいろいろやってて、それが渋谷パルコの9階にある学っていう、まあ、学者学びころみたいな、それも塾みたいな、今までの言葉で使うと塾みたいなところなんですけど、まあ、新しい学校の形を作っていくための、まあ、それをまあ考える、 余地がああるるるよっってていうこととの看板でもあると思ってるんでも思んすけど僕は渋谷パルコでやることによっていろんな人がそれを考えるこれからの教育について考える機会にもなるし、まあ、行き場のない子どもたちがその行き場のないというか、まあ、勉強する場のない子どもたちが興味を持つようなことを授業にしてたりとかあまあしてるんじゃないかなと僕は思ってる学校があってそこの事務局で働いてるんですよ佐藤海さんという僕が出会った写真家の女性の方が。 佐藤さん結構びっくりするよでなこと言うんですけど学で毎週水曜日に部屋が開放されるんですよ授業がなくて自習室としてその場所を私の全活動をもうつなげたいと言っていてだからもう街についていろんな街について調べてる活動も私自身の活動 も, もう全部学の 自習室で展開していいきたいプロジェクト作っていきたいそれも超オールラウンドなスタジオだと思ってで実際にその学って許可さえ取れば、まあ、佐藤海さんなら機材もめっちゃ借りられるしということで佐藤学サイドじゃなくて佐藤海サイドとして、まあ、これからの学これからの自学自習室毎週水曜日3時から8時の自習室とこれからの教育とまあ 今の年代の作家の活動を盛り上げてとりあえずムーブメントとかプロジェクトをみんなに注目させてほしいと、まあ、つまり僕がさっき「d h a r e y s e s の話で行くと人を集めてほしいって言われてというわけでなんか昨日決まったんですけど実は僕が毎週水曜日渋谷パルコの休会で寝っ転がりながら時にはセッションをしながら、まあ、面白いプロジェクトを作っていくっていうことになったんですよね 何 か, かやろうやりましょう何かワークショップという形式は結構好きなんだけどそうなん何もアイデアとかさ、うんはい、これが教こういう教育ができるこういうことが学べるワークショップですっていう立てつけあるとこに思いついてあるんだけど、はい、なんかそういうのをやりたい今何か具体的にアイデアあったりするその毎週水曜日<笑>そうですね、まあ昨日の 朝早くに喫茶店に呼ばれて急にそれ言われて眠い中でそれもそこまで何やりたいかってとこまで聞かれてうーんってこう目つぶりながら考えた時はなかったんですけど、まあ、ちょっとこうひ段落ついて割と、まあ、なんか自分個人でやりたいプロジェクトとかもあるからそれをするこう自習室って名前なんでもちろんオフィスなんですよそれを仕事の場所に使えば。だから自分の作 作作品を作ることをなんかスタジオっていう、まあ、場所目に見える場所その足を踏み入れられる場所として共有できる自分の作ってる作品とかをっていう意味ではなんか僕自身の活動もこうそこで展開できるものがあるかもしれないしって思いますしそこのなんかプロジェクトとしてはまだこれからあの作ってる仲間たちと相談する前なんですけど。 機材とかかせっかくあるんで番組作りとかを、まあ、自主的にそれ機会がないじゃないですかなかなか与えてもらえるものじゃないっていうか自分で作るものというかでも与えてくれるんだかもしれないんですよそれってもう僕あんまちゃんと経験したことないんでそこでここをちょっとチャンスにしたいなって思ってるんで割とそう言ったら多分興味持ってくれるメンバーはいると思うんですよね だからまずはこう身内でそういうことをしていって、なんか、その中で、まあ、話し合い結構大事ですけど、どう、もちろん学側の話もめっちゃ聞いて、何がベストかって考えていく作業、その作業もアーカイブにしたいなと思ってます。タイトル、「Are You Steel Up?」っていう意味で、これ、日本語に訳すと、何時に起きましたかっていう。 なった気がすするんですよ確 か, にでなんか<笑>アイスチー ル, ステールアップのステイールって写真のスチールと静止画っていう意味と全く同じスペルなんですよっていう、まあ、まあ同じスペルだよねってだけなんですけど、まあ、写真展って分かるタイトルかなっていうか<笑>アイスチールアップが何時起きましたかって意味だって知らない人は写真展アイスチールアップって意味でスチールってって写真のスチールだと思うじゃないですか、まあ、そ, れそれだけで OK みたいな僕は思ってるんですけどまあこう4人で写真展示するやつで場所は えー、っと、表参道の表参道なんですよ表参道のどこ表参道画廊っていうなんか名前だけ聞くと立派なんですけど、ね、なんか普通のマンションみたいなところに入っている地下のちっちゃいホワイトキューブの展示会場でやります、えー、日時は2020年の10月12日から17日までの6日間ですかねで最初の初日はえー 5時時から7までレセプションパーティーパーティーはできないかもしれないですけどレセプションとしてまあ皆さん来てもらえるしなんか飲み物とかも出せると思いますついでにあの学習、まあ、水曜日渋谷パルコで9会で3時から8時まであの何かしらやってる可能性が高いので、まあ、その辺は僕の SNS か 佐藤海さんの SNS か僕の SNS はきっと貼っていただける<笑>そう思うんか口っぽくないやそうですね、まあ、ちょっと来てほしいです、はい、そのなんか若い人見てたら、うん、きっと見てると思います、うん、カレーセッションプランナー写真映像制作者のサモンササモンサです今日はありがとうございましたありがとうございました